これは捨てられて11年前の今日この家に来たんだ。それから俺の仕事は愛されること。愛してることは俺のプライベート。